誕生日に何か欲しいものはないかですかありますよ。それこそクメども月の海のように。ですが、プレゼントしていただく必要はありません。欲しいものはすべて僕自身の力で手に入れます。ただより高いものはありませんからね。まあ、お気持ちだけは受け取りましょう。ありがとうございます。